ランシットアバトは来きました。目の前の発電機から修理しよう。破滅あるね。軽く探してみようかな。おお、ジョーナイスー。マイケルだ。こっち来ないかな r o u n った。 ネ、ね、アごめん取る。こっちダメだ。ちょネア、ねうん。窓が定員オーバーでした。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 全く同じやられ方ストライク警戒で勝つがないねマイケル戻ってきた勝つがないでくれーそろそろ不滅で起き上がるぞラウンドフリー はい。 Oh. バーマしてるところに来ちゃったごめん You 僕のこと諦めてくれたラス1をキングと修理しようキングアドレナリンかマイケル来そうだな お開けてくれてるいや治療よりも先にもう一つのゲートを開けに行かなきゃ寸止めにして仲間探そういや探してたんじゃ間に合わないかおお、助けてくれたね そりゃ目の前にいるかひぃ、どこどこバレた 帰っていった。ワンパン中は厳しいなー。ゲート開けたか。ネア治療お願い。みんごめんよお前らのこと待ってたぞ。あはぁ、ありがとう。